はい、会場の皆さんこんにちは、えー、茨城県は大醐町からやってまいりました日立の国醍醐連と申します私たち醍醐連今年のテーマは祭り地元である醍醐町の祭りそして醍醐連の祭りを思いを込めて精一杯演奏させていただきますどうぞよろしくお願いしますお客様に礼 マジで AHHHHH、awesome. 様に感謝礼ありがとうございました。あ